それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は中国乗用定理を使ってその現実線形合同式を解くという話をしました。で、今回もの拡張ゆっくりとのご情報の応用の一つとして、えー、と有利数の再構成という話をしたいと思います。テキストをお持ちの方は、えー、と70ページのセクション 4.12 からですね、関連事項を説明しますので、 そちらをも合わせてご覧ください。えー、と今日 の, あの話は主に2つありまして、一つは、あの前半はですね、この有利数を徐々に埋め込んで計算するという話をあのしたいと思います。で、えーと、その例題をまずここに挙げましたけれども、えーとまあ、こういう有利数の加算を考えるわけですね、5分の2と3分の1を加えると。 で、えっと、まあ、答えは15分の11なんですけれども、で、これをですね、その、あの、乗用感に埋め込んで計算をしようという話です。で、もう少し具体的に言いますと、えっと、まあ、t 分の r というその有利数に対して、で今は、あの、こういう和を考えていますので、えー、まあ、あの、なんでしょう、5を分母とする、 分数とそれから3を分母とする分数の積でしかもその分母と分子それぞれにあのまあ上階が定まっているという状況を考えます 分, 母分子の方は15より小さいとそれから分母の方は16より小さいという状況のもとでですねえ ブースあのブースを埋で、そこで、その、まあちょっと先にですね、ここではその計算例を説明しまして、で、それから、それがどうやってうまくいくのかという、その理論的な根拠を説明したいと思いますけれども、とりあえず、その、女優館に埋め込むには、その、あの、法となる数を選ぶ必要がありますので、ここでは、その、 えっと分母と分子それぞれの上階の積の2倍を超えるようなあの素数ですね。で、えっ、ー、とぶ今その分母と分子の上階の積を計算しますと、えっと 2×15×16 でえっと480と出てきますので、480を超えるようなあの素数の中からえっと487という素数を選びます。で。 えっとこのですね、今、そのこれから扱う分数をですね、この四百七十八を法とするまあ乗用感。えー、とこれ、あの四百八用感が素数ですので、あのタイとして扱うことはできるんですけれども、まあここであの表現しようというわけですね。で、えっ、ー、となんでこれ、こういうアイディアを考えるかというと、そのえっと今これがあの結局常用感がタイですので、 分母は、例えば t 分の1という数、分数で有理数としては表せられるんですけれども、この状況の中では、t の情報の逆限に当たる数ですね、ちょっとあ、t の情報の逆限に当たる数を定義できるというアイディアなわけです。そうしますと、次の項にありますように、 この乗用感の中でその t 分の r という有理数をその r×t の逆数という形での弦で表すことによってそ の, その乗用感内の計算に基本させるというのがあの こ, こ, ここで扱う計算の基本的なアイディアです。で、えー、とその t の逆弦の計算ですね。これはあの以前説明しましたけれどもその487を行動するその方逆弦の計算で行うと。 ということになりますまずあの、これが基本的なその計算の方針なわけですね。で、えー、とそれで、まずその最初に、この5分の2という有利数をですね、この今の乗用感に埋め込むという計算をします。で、えー、と先にですね、そのまあ、5が、もともとの有利数では5が分母にきますので、この5分の1に相当する その常用関の5の逆元を計算しますで、これには、その487と5から始まる、その拡張ゆっくりとのご情報を使うと。あまあ、あの、以前説明した、その方逆減の計算の方ですね。でそうしますと、えー、まあ、あのずらずらずらずらと、あの、あの RJ、SJ、TJ の, のペアを計算していきまして、で最終的には、 この場合は487のマイナス2倍と、それから195の5倍の和が1になりますから、この乗用感での5の逆減は195ということになります。で、えっと、それで五分の一に、の有利数の5分の1に相当する逆減、あの乗用感での逆減が得られましたので、まあ、それで改めてこの5分の2というのを、その5の逆減かける2という形で、 これは390になりますけれども、えっ、ー、と、これは法487でそのまま扱いますので、まあ、390として、こう埋め込みます。まず、ここまでが1つ目のセットですね。で、えっ、ー、と、もう1つ、その加える数の3分の1をですね、やっぱり同じ乗用に埋め込みます。で、えっ、ー、と、この場合は、えっ、ー、と、分子が1ですので、えっ、ー、と、まあ、分母の3の、その方逆円を計算すれば、まあ、 一応計算はおしまいなんですけれどもこれもその方逆円の計算でやった時のように487と3から始まるその各種有機とのご情報を計算をしますそうしますと487の1倍から162の3倍を引いたものが1に等しくなるというふうに出ますので えー、と3の逆減がマイナス162というふうに出てきます。で、これを一応、あの487を法として、正の数を直しておきますと、325になりますので、そうすると、三分の1というのがに対応する、うんとこの乗用感の逆減として325を、まあ、使うということになります。ここまでいいでしょうか。で 次のステップではその5分の2と3分の1に相当する数を実際にこの乗用感で計算するってことなんですが、まあ、実際にその足し算を行いますと390と325の和で715と487を法とする乗用をとりまして228という結果が出てきますこれが基本的な計算手順なわけですねで えー、と問題はですね、この今加算して出てきた常用間での228というのが、あの本当に我々が欲しい計算結果に対応しているかということです。えー、と具体的にはその、まあ、t 分の r ですね、でえー、ともしくは r×t の常の用間での逆減の積が、えー、と487を法として228に合同であるような、そういう r と t が存在するかというのが一つ目の あの問題 で, で、えー、と次の問題は、もし仮にですね、そういう条件を満たす R と T が存在した場合に、それがその我々が本当に欲しいその答えである、あの15分の11という有利数に対応したその乗用感での数になっているかということを確認する必要があるわけです。で、えー、とまずじゃあその、その確認をですね、これからあのしてみたいと思います。 そこでとりあえずじゃ あ, あの逆方向からの計算といいますかそのじゃあ15分の11をですねそのこの乗用感に実際に埋め込んでみ、えー、ていうことにしましょうでそうします と, と先ほどもから何回かやりましたけれどもあの15分の11をこの乗用感に埋め込む方法というのはまずあの分母に来ているその15の 逆数ですね15の逆数を、逆減を計算すると、この乗用感情の逆減を計算するということで、でこれは、えー、と487をあの法とするあの15の逆減を計算する、あだから、えー、とそれを各種有機とご情報で計算することになりますので、えー、と計算していきます と,、えー、と、65という値が出てきますで。そこで、その15分の11をですね、11×65 と、 計算して715になるんですけれどもこれは487で割った乗用が228ということで228 と, いうとしてこの乗用感では表現されるということになったんですね。で、実は先ほどの結果五分の2プラス3分の1での乗用感で の, その計算の結果を比べてみると確かにこう一致する乗用感での値として一致するわけです。ですのでまあうまくいってそうな気がします。えー、それから、 じゃあ、じゃあ、まあ、ああのー、と、とりあえず、その、なんでしょうね、あの、我々が女優館内で計算した結果とですね、それから本来あるべき結果をその女優館内に埋め込んだ結果は一致しているということで、計算はうまくいきそうだということは分かったわけですね。で、残りの問題は、えー、とこの、えー、と四百八十七を法とした、その、あ女優館のですね、二百二十八という元から、 その元の有利数である15分の11っていう表現をうまく取り出せるかどうかっていうのが最後の課題になります。でそれをこれから見ていきたいと思います。で先に方法を述べますと、この487が今考えている法ですね。228というのは計算結果だったんですけれども、この487と228から、拡張有機くとのご情報を計算をしていきます。 そうすると、まあこう、つらつらつらつらと、こう、乗用が出てくるんですけれども、えっ、ー、と、ポイントはですね、えっ、ー、と、先ほど、その、この問題設定の最初の時に、えっ、ー、と、分母の、えっ、ー、と、あの上階となります、その、えぇ、ー、これはどっちだっかなちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、P が、あ、分子か。分子の上階となります、この R、 の R の上階として15という値が出てきたんですけれども、えー、とこの乗与がその、この、えっ、ー、と、拡張育てご情報で計算していたこの乗与がですね、えー、とこの分子の上階の10個を下回った段階で計算をあの終えます。えー、この場合ですと、えー、と R3 を計算した段階で、えー、まあ、えっ、ー、と、 R3 が11になりまして、これが15を下回ったので、ここで計算を終了しますとで。そうしますと、えー、とここでの、その、あの、核処理のご情報のこれまでの計算結果から得られるその関係式というのは、こういう関係式になるわけですね。えー、と11っていうのがうんと、この S3 と T3 を使うんですけれども、マイナス7と15というこの S3 と T3 の結果を使うと、 えっと四百八十七のマイナス七倍にえっと二百二十八の十五倍をかけたものの和というふうになります。でこれをあの合同式で表すとえっと十一がとですね、あと十五かける二百二十八っていうのがえっと四4 8七を法として合同であるということで、えっとこここれを見てみますとですね、あの形式的にこれ両辺に十五の逆数を、逆円をかけますと 15分の11とですね、それからこの228っていうのが、こう487法として合同であるというふ う, にこうな関係式とみなすことができるわけですね。ですので、ここでですね、R が11、それから t を15と置くことで、R 分の t を復元可能であると。で、この R と t はどこから出てきたかっていうと、実はこの S3 と T3 ですね、から出てきたわけです。 いいやああごめんなさいえっ、ー、と、三だっけちょっと待って、ねえー、ととってえとと十一十五だから、あ、そうですね、あ, あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、あ, あ、そうか、r 三と T3 ですね、ごめんなさい、r 三と T3 をえっ、ー、と使ってあの出てきたと。で、具体的には r 三の方がえっ、ー、と分子になってですね、r、T3 の方が分母になったと。そういう形の有理数として取り出せたということを意味しております。<笑> で、あとちなみにですね、あの今ちょっと質問がありまして、あのこのスライドで、ちょっと4枚目に戻りますけれども、最初の問題設定に戻りますけれども、あのこ の, あの分母と分子の上階それぞれですね、R と T っていうのはそのどうやってあの決めたんですかというあの質問がありまして、まあ、確かにあの今回、恣意的に決めたようにもあの見えまして、 あのまあ、実際にはあとそうです、ね、計算してみなければわからないっていう部分もあのございますけれどもうんと、まあ、実際の問題を解く際にはそれぞれそのそのととこれから解いていくその問題に応じてそのあのこのです、ね、分母と分子の上階を決めていく必要があります。でえっとまあ そうですね、ここではその、まあ、一般的にに な, あのところな決め方まだちょっとあのまだ僕も勉強不足ですのでこの辺の言及はしませんけれども一応その、まあ、個々の問題に応じて、まあ、さあの定まる部分があればです、ね、それを使って決めるというようなこともやっております。はいで 一応ですね、こういったその計算がですね、できるということの根拠になっているのが、テキストの方にもありますけれども、テキストの上で定理 4.82 というので、テキストの71ページに出ておりますので説明しておきます。でここでは、若干テキストとその気泡が異なっているので注意していただきたいんですが、 えー、と n と b と、それから r スターと t スターを整数としますと。でそれから、えっと b は皮膚で n より小さいと。それから r スターも皮膚で n より小さいと。それからあの t スターはあの正という仮定をしておきます。で、これに対して、その n と b からあの始まる、その拡張ゆっとのご情報によりその r, i, si, ti の列を計算しまして、で、その中で、この j というのを、この乗の rj が、この与えられた、あらかじめ与えられた r スター以下を満たす最初 の, のインデックスとします。で、この時の j 番目の rj を r'、それから sj を s'、それから tj を t' というふうに置きます。 でえー、さらに仮定がいくつか続くんですけれども、えー、これとは別にですねあの R と S と T という整数が存在して、まあ、こういう関係を意識を満たす と,、えー、と R が NS プラス BT という関係を満たしていてかつ N の絶対値が R スター以下それから、えー、と T の絶対値が T が正でその絶対値が T スター以下というふうに状況を満たすものとします で、えー、この時にえと成り立つのは、うーんとこの t' スターの絶対値が、t', t の絶対値が t' スターで抑えられるということと、それから、もし n がですね、えー、と r', r スターと t' スターの積の2倍より大きければ、えー、とある非ゼロの9、整数9が存在して、えー、と rst とそれから r S', S', T' の間に、その九倍、それぞれの9倍という関係が成り立つというのが、あのここで使っている、その、有利数の再構成に関する性質です。で、えー、と今日はの時間の都合でですね、あの定理の詳しいあ、証明は省略しますけれども、えー、と一応証明の方はテキストですとか、それから、僕 の, あの昨年のですね、あの 授業の講義ノートにも載せておきましたのであの、まあ、必要な方は適宜参考にしてください。えっ、ー、と、ここまででしょうか。はい。で、えっ、ー、と、今日はですね、この定理を使ったもう一つの計算として、その、まあ、有理数のですね、循環小数、あ循環、まあ、循環節を全部使わなくても、その、まあ、十分な、 長さの小数表記からの復元についてもやっておきます。で、えっと、これは次のような問題設定でやるんですけれども、まず、その、まあ、z として t 分の s という与えられた、有利数が与えられているものとします。で、このときは、s と t に関しては、st はどちらも非0で、で、 s は非ゼロで、それから t が正ですね。で、まあ、分母の方が分子より大きいと。で、えっ、ー、と、それらが、あの、ラージ m という整数であ抑えられているものとします。で、えっ、ー、と、もう一つ仮定として、えっ、ー、と、あの、この分母と分子の上階である m に対して、あの、2m の2乗をあの超えるような10のべきですね、10の形状っていうあの数に対してですね、 こういう状況を満たす、その、10の、えっと、べきの K に対して、その、ま、Z の, あの小数表記、これの有利数を、ま、禁じした表記がですね、小数第 K までは分かっているものとします。で、えっと、この時にですね、その、次のアルゴリズムを使って、この Z の、あの、規約分数表現を計算できるっていうのが、のこの話です。 でえー、とどういうふうにやるかということをこれから説明していきますけれども、えー、とまず入力としましてはいくつかのものを用意するんですが、えー、とまず先ほどあの出てきました、その与えられた z、有理数 z に対するその小数表記ですね、条件を満たす小数表記を b というのを与えます。あと、えー、とその分母と分子の上階の m を与えます。でそれから、この M に対して10の形状が 2M2 乗を満たすようなそういう10のべきの K を与えます。これらの情報は最初から分かっているものとします。その上で、この出力はこの Z の規約分数表現を出力しようというものです。で、やり方なんですけれども、まず10の形状を N に代入します。 でそれから、えーと、この小数表記ですね、与えられた小数の近似値 B を N 倍して、でそのフロアを取るから整数部分を取ったものをの B プライムという、えー、数に代入しておきます。で、まず、ね、B は。 ああそう で, す、ね、で次のステップで、えー、とここちょっと誤りがあるので直してほしいんですけどもこの B がこれ B プライムですのであの直しておいてくださいすいません、えー、と B だと小数なのであのかゆっくりとご情報にはかかりませんので B プライムに直しておいてください よろししいでしょうかで、えー、と2番目のステップでは、この、えー、と1番目のステップで計算した n と b' に対して、その各種器とご情報を計算しておきます。そして、この乗用 rj がですね、m を下回るような最小のインデックス j を求めます。で、えー、と3番目のステップで、このステップ その2で求めたこの j に対して、この j 番目の sj を s' と。それから tj のマイナス1倍を t' に代入します。で、そうしますと、この4番目にありますように、この t' 分の s' というのは実は求めるその有利数になっているというのが、まあ、この計算の特徴です。ここまでいいですか はい、で、えっと、一応あの、まあ、これに関しても定理がございまして、で今日はあの証明省略しますけれども、えっと、今 の, あのラショナルリコンストラクションのアルゴリズムの出力、えっと、t' 分の s' が、えっと、実はその与えられた小数表記 b が表す有利数 z の規約表現であるということもわかります。 一応これがですね、その、まあ、先ほどのアルゴリズムの正当性を、えっ、ー、と、示す定義として、あの、書かれていますので、えー、各自確認しておいてください。えー、ということで、えっ、ー、と、これもですね、あの例題の 4.83 というのにありますけれども、今のそのアルゴリズムの例題を、まあ、実際に計算しながら、えー、見ていきたいと思います。で えー、と循環小数、ここで の, あの例題は循環小数 0.285714 ですね。285714というのは循環節が現れる。この循環小数を規約分数で表すということなんですけれども、ああの285714の並びが来ればですね、だいあの分母が7で の, この絡んでくる有理数ということは、多少計算している人は分かると思うんですが、これまでの方法は皆さん あのー、やったことあると思うんで思い出していただくと、非常に簡潔にまとめますと、えーとまあ、こういった形のですね、R の表現をこ う, うまく計算するわけですね。この与えられたこの循環小数を、この場合ですと、えー、と10の6乗倍してですね、であのこういう有理数表記が得られるので、 これを約分して7分の2を得るというのが、ま あ, あの、よく我々が使っている手段です。でしかし、えー、これは実はですね、あのかなりあの手間のかかる計算でして、でまあ、詳しく、詳しいあの理由についてはここでは省略しますけれども、えー、ともし分母の t が、あーとまあ、ラージ m で抑えられるときですね、まあ、この場合ですと、まあ、7ですから、せいぜい、えー、と10の1乗ぐらいの オーダーダですけれどもこれに対してこの時の循環節の長さというのは大体、えっ、ー、と、オーダー M 程度になるということです。ですので、確かにこの場合も、えっ、ー、と分、分母の値が7なんですけど、うん、とその循環節の、うん、桁数が大体6桁ぐらいになっていると。そうすると、えー、これが仮に分母の大きさが、えっ、ー、と、例えば 3, 3桁だとすると、その、うん 3桁っていうのは大体、えー、いい何百、10の2乗オーダーの数ですから、そうするとその時の循環節の長さっていうのは10の2乗オーダーの桁数になるわけですね。ですので、あのまあ、このやり方はその、えー、と分母の大きな有理数に対してはあまり得策ではないということがわかります。でそこで まあ、それに対して、まあ、この、今日説明しました、この、ラショナルリーコントラクションのアルゴリズムは、まあ、あの、だいぶ有効であるということをこれから見ていきます。で、と、まあ、一応ですね、と、今、こういう、まあ、この 2.285714 で表される循環節が、まあ、t 分の s と、だというふうにして、まあ、この t 分の s の規約分数表記を求めていくんですけれども、えっと、まず、えっと、 この有利数の近似値 B として 0.285714 という値を代入しておきます。それから、あと、今その分母の、このアルゴリズムを実行するにはあらかじめ分母の値の上階を知っておかなければならないんですが、ここではとりあえず7というふうに与えられているものとしまして、その2かける 7の2乗を超えるような10のべきを計算してみますと、これ2る7の2乗が98ですから、98を超える10の形状のていうのは最小値は100ですので、k の最小値は2と、k の値を2というふうに置いておきます。そうしますと、n が100ですね、b。で、b' として先ほど、 その有利数を禁似した数 B の N 倍の整数部分を取ってきますので、えー、0.285714 の100倍ですね。そうすると 28.5714 の整数部を取ってきて B' は28という値が入ります。でここまで揃いましたら、えー、この N の100とそれから B'28 からですねその拡張域っとご情報の計算を行いまして乗与、えー、が、えー、と分母の上階である7 を下回るまで計算をしていきます。えっと、そうしますと、もう一回かな。えっと、R4 まで計算しますと、R の4が4になりますので、ここで計算を終了します。で、この時の、その S4 と T4 を使ってですね、えっと、S4 を分母、それからマイナス T4 を分母と置くことによって、 7分の2という有利数が付遍できるというのが、あのまあ、この交換のアルゴリズムの計算例となります。ここまでよろしいでしょうか。はい、えということで、と今日はその有利数の再構成ということで、2種類の計算をやってみました。1つは、有利数を乗用感に埋め込んで計算するという内容で、で えっと、もう一つはその有利数を、まあ、の小数の近似表記から、まあ、付近するという方法をやりました。で、えっと、最後にちょっと、前半の有利数を常用化に埋め込んで計算するという、あの、計算に関して、歴史的な立場からコメントしますと、えっと、まあ、今のコンピューターの能力をもってすれば、その、まあ、有利数演算はそのまま扱ってほぼ問題ないんですけれども、えっと、この方法が、あの、 使われよく使われた、もしくは編み出されたのは、だいたい今から約40年ぐらい前の話で、でその頃ですと、そのあの計算機でですねそのあの数値計算とは異なる、あの二 桁, 桁数 の, その例えば整数演算なんかをさせるには、まあ、整数の演算が精い杯だったんですね、当時の計算機の能力からすると。 そうすると、あの、有理数まで使うとあのかなり計算効率的に大変だった面があって、まあ、こういう方法が用いられたという点があります。あと、それから、あの、現代でも、その、例えば有理数係数の多項式に対するいろいろな計算というのが、あの、非常にあの大きな問題に対しては、効率上難しい場合がありまして、で、まあ、そういった問題に対しては、あの、今でも、その、乗用感を使って、もしくは有限体上でですね、 その多項式演算を効率化してでそれで有意識に戻すとかそれからあとあの、まあ、機会があればこの今期の残りの中の授業のどこかで説明するかもしれませんけれどもあのモジュラ散歩と呼んであの主に、えー、と大き な, なんでしょう有限体の演算をですねあの中国常用定理を使って、まあ、より小さな有限体での問題に希釈させた上で 中国上予定理でその結果を元に戻すというような工夫も行われております。ということで今日はこのような計算を紹介いたしました。えっ、ー と, えー、と、また質問がありましてあと今日のスライド24枚目で M イコール7はどのように見つけたのでしょうかということでですねえっ、ー、と、まあこれはあのとりあえずこれから例題でしたので最初から設定しましたけれども うんと実際の問題の場合ですと、どうですかね、まあ、ちょっとそのあのまた、あまあ、僕もそんなにそのなんで 実, 実例はたくさん知ってるわけではないので、またあのちょっとしあの分かったことがありましたら、あのおすすしたいと思います。という感じですが、よろしいでしょうか。はい ということで、あの、とりあえず今日のあの講義は、一言で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。